やった はい、というわけで4回戦ヨッシー VS ザネでしたけどこの2人特にななんか深い縁ない縁よね<笑><笑>も元京都と滋賀でちょっと近いぐらいじゃないですか確かにだからカザネが超 ち, ちっちゃい頃から多分ヨッシーさんとの交流はあるはずだけどタイプ的に言うと、まあ、2人のタイプは全然違うけどあの音で遊ぶのがうまい2人ねえうんやけど超対照的でしたねねカカザネはカザネネはで バレ回ってもっと音をのに対してランダムですよねマソササは多分本人も、うん、あのどうやって音を取ったか覚えてないと思う<笑>絶対覚えてない<笑>、うん、そうそういうスタイルですよね、うん 私はそういうスタイルとはちょっと違ったんだけど、うん、どっちかっていうと結構なんか、オ, メ ラ, をオラオラしてる、うん、オラオラとまでは言わんけど、うんうん、なんていうんですかね、もっと強い感じ、そう、アグレッシブさを感じるスタイルだったりとかがあるので、今、うん、大会は、うん、め, ちゃめちゃ大人のフレーバーとグルーブと<笑>、ね、色気って感じ。<笑>